しまいました向こう側ですねあそちらですねボンボンベリーというなんか結構お人気なお店で美味しいアイスクリームとかお菓子とかいっぱい売ってる。アイスク<ロ>リーム。いちごいち本で割引なで。 では、ボンボンデーというお店でえ、えー、まあ、海に泳いだらこういうことになるでしょうね<笑>ではではでは、ボンボンデーというお店でなんと温泉饅頭のスティックをいただきました、えー はい、温泉のマークも入ってます。で、つぶあんとこ、どっちがどっちかな、つぶあんとこシゃンの饅頭があって、じゃあ、確認してみましょう。はい、最初から、一度。うーん、うんで、でかくて美味しい。 え たぶんですね、つばんと思います。なんかちょっと豆の形が見えるというか、はい、おいしいよ。冷たくて美味しい。夏みたい。うん。ね、また一食。<笑>うん。 もう美味しね、じゃあおいしいうんあったんだ私もしかしてつば、ね、ん派かもしれないね<笑>どっちともおいしいと思うなんか甘いねえつばんでもこしあんでもおいしい本当においしいと思うからうんどっちでもおいしいんですけどお茶の温泉ま、うんじゅですね スバスバー次ですねすごいものがる<笑>ねすごいでしう<笑>ババ<笑>で。 この芝はね、本当にね、このサイズはね、でかい。<笑> てくくくいいいしは柔らかくて甘いそんなに甘く な, いそんなに甘くない全然大丈夫ですでしかもザ・イチゴという感じ。 <笑>ちょっと待って。うん、ああ、本当のイチゴが入ってるね。これは。うん。<笑>うん、イチゴでしょうん。美味しい。<笑> はいま、で登って美味しく美味しく温泉のン子などいただきましたでなんかこちの階段はねすごくすごくなんか猫が猫がいる<笑>猫がいてでまあ冬ではまあかわいいかわいいですで三階から三階は私ともう2人のス性しかいなかったからで2階はもっと人がいます<笑>はい 熱海の平和堂へまで来ました<笑>おお、ここなんか、おここは銀座銀座通りよりもここがストリートフォードの方がなんか多い感じがします、もっとにぎやかで、はぁ、<笑>ザ・商店街の感じです。 甘いものをいただいてくれないから、うんかしょっぱい酸っぱいのものが欲しいなあ。やまい<笑>いきないいきななでは、マルテンというお店でちょっと待って。 テンというお店で美味し い, 棒美味 し, い美味しいチーズ棒というものをいただきましたチーズがグランドトイチーズがいっぱい入っております いただきました、ね。<笑> 美味しいん で, すがでもな ん, なんとなんと大変なことになってしまいました花まで花まで全部顔抹茶になってしまいましたあはいお戻りしお戻りしました結果としては味はすごく美味しいなんかすごくクリームですねシュークリームクリームシュークリームのクリーム<笑>すごく抹茶の味がしますそれは良いことなんか味は 濃い味でそんなに甘くないからで男性でも女性でもおいしくいただきますがご注意が必要ですなんか抹茶のパウダーはすごくてで、ね、かむ時はねなんか全力で噛まないでください吐いようなことになるんですけど 美味しいよ。こちらの街並みですね。すごく。わあ。<笑>すごく良い感じですね。パブチクヤハイ、ふわっ と, と山。で、ここは坂ですね。で、坂なら。何段階があって、で、上にも下にも当てても、なんかあるんですね。<笑> よろしくお願 い, い もう味がすごい甘さがちょうどいいってなんか人生、全然一番おいしいポイントもすごくおすすめでございます すごく面白い場所まで来ました。今からちょっと見せます。で、後ろですね。後ろですね。リアルの橋はい、こちらですね。これはお さ, おさわ、おさの湯、おさわの湯だ、今。はい、こちら、おさわの湯という場所で。で、こちらはなんと温泉卵が作ることができます。で、えっとですね。 近くにあるのお酒の味噌ですね、そのあ温泉卵が販売しておりますが今日はおやちょっと休みなので閉めてありますそちらのお店でもそれにしてもね面白いよすごいねなんか卵を入れてねで10分ぐらい待つという形でねですごいねきっと やってみたいな、でもなんかコンビニ卵を買うのはねそれは6個か4個私そ こ, そこまでね食べられないと思うからもしかして明日の朝ごはんにするかもしれないちょっとそれは自信がないですがでもこの場所だけ紹介したかったねもし何か皆様チャンスがあればぜひぜひ温泉卵を作ってみてくださいね私の分はい。